米味噌と麦味噌の作り方米味噌の材料乾燥大豆 500g 水にした大豆まだ 1kg 米麹 500g 塩 200g 水もしくは大豆の煮汁 150cc 水大豆を戻す用と水に用適量 り塩用紙を、15g から 20g。その他準備するもの。仕込み容器。2キ g ムが入る2めの容器。大豆を潰すつつの。ミキボクムだとジップロックの L サイズでは少々小さいです。重し。サバンバック。小幅。もしくはいらない c d 麦味噌の材料。乾燥大豆。400g。乾燥麦麹。1kg。塩。280g。水もしくは大豆も煮る360から 480cc。水。大豆を戻して水煮にするよう。適量。種味噌。揚げ場少々。 必須ではありません。兄貴がいた方が発酵しやすくなるため、加えます。り塩用の塩、15グラムから20グラム、その他準備するもの、米味噌と同じです。大豆は、15時間くらい前に上がって、水につけておきます。変色している大豆は、 取り除きましょう。大豆の大きさが、乾燥の大豆のやつ2倍になったら、約3時間ほどボイルします。圧が出てきますので、豆に、圧を取ってください。親指と薬指で潰せるほどの硬さになったら、さぐに上げ、粗熱を取ります。 大豆を茹でている間に、消毒用エタノールで容器を拭いておきます。麹と塩を混ぜ、塩切り麹を作ります。今回は生麹です。生麹は塊があるので、その場合は、こぐします。 大豆が茹で上がり、粗熱が取れたら、大豆を潰していきます。ひたすら、潰し方で、味噌の出来具合も変わってきますので、できるだけしっかり潰しましょう。しっかり潰れたところで、 塩きび麹を混ぜ合わせます。あなたたまらったところで、水を加えます。できれば、大豆を茹でたお湯を使いたいところですが、通常の水でも構いません。ここで、 しっかり混ぜましょう。しっかり混ぜ合わせたら、お団ご用にして、容器に詰めていきます。3から4個、お団ごにしたところで、潰して、空気をしっかり抜きながら、詰めていきます。 この作業を何度か繰り返し全部入れていきます。 最後は中心が高くなるよう、ちょっとした山を作ります。これは重しを乗せた時に、均一に重さがかかるようにするためです。形を整えたら、鍵が生えないように、容器の並びについた汚れを、ベッドティッシュで拭きます。拭き終えたら、振り塩を振り、 空気が入らないようにサランラップをかけ、おもしを乗せるために c d を乗せて、完成です。全体の 25% のおもしを、大豆が落ち着いた頃の数時間後に、乗せてください。米味噌と麦味噌は4ヶ月後くらいから食べることができます。時間はかかりますが、 簡単にできますので、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ご覧いただき、ありがとうございました。